Kill. mission. Break on mission. Double kill,、That's、triple kill, t t h a saving your ass, activating the bomb. どうも皆様さこんにちは、グリードです。今日はね、このヴァンガードで僕が一番面白いと思うルールをやっていこうかなと思います。で、その前に、まあ、ヴァンガードプレイして、まあ、正直つまんないと思った方にちょっと言いたいことがあるんですけど、実際にベータをプレイして、 チーデスとかなんかキルコンとかをプレイしてこのゲーム面白くないなって思った方かなと正確に言うと。で、正直ね、チーデスとかね、COD においてあクソゲーです。<笑>面白くないんですよ正直チーデスとかって。なんかかなり狭いマップだったらワンチャン面白いかもしれないけど、まあベータとかってなんか急に広いマップでチーデスやったりとかキルコンやったりするじゃないですか。で、正直チーデスとかキルコンって製品版出たら COD 結構やってる人だったらもうやらないんですよね基本的には。 基本的にハードポイントとかドミネーションとかあとサーチデストロイとかやりますねで今作は普通にハードポイントも普通に面白いと思うしで特に今作サーチデストロイめっちゃ面白いです前々作のモダンオフェアのこの同じエンジンのねモダンオフェアのサーチデストロイが 海外で超流行ってるんですよ。で、実際に今作のサーチデストレもプレイしてみた感じ、かなり面白いと思う。結構これね、僕的には流行る可能性全然あるなと思ってるんで、製品版でも結構出たら、サーチデストレ動画結構ガンガン上げていきたい感じはありますね。ぜひね、今作のサーチデストレまだやってない方、ぜひやってほしい、本当に。 だけどまあ、その本当初心者の方と完全に初心者の方とか、サーチ今までやってないよって方は、ちょっとね、サーチデストレイってのは、まあ、復活できないから最初難しいなって思うかもしれないんだけど、まあ、それはねもう慣れです。慣れ。今日はサーチデストレイの動画をね、あげたいと思います。よかったら今日もモチベーションになるんで、グッドボタンぜひよろしくお願いします。まあ、最初は、とりあえずね、オッケー 船を制圧しておくわけですよで船制圧してうわこいつは船取ってくるよって思わせといての飛んでもないのだってって嬉しいシュッ ウ、ね、you... <笑>嘘でしょあれあそこんスマシンでたこれさ、こういうことじゃない ハハハッこういうことでしょえ後ろみ後ろの敵って言ってたけどやったよね僕多分 Easy これがこのマップの答えだよ敵さあもうずっと船取りに来ないからこっちでずっと船取ってればいいなこれなあ おなんだ自殺したかな僕の真似してくるだろうえ誰もいないんだけど嘘でしょえ嘘 ラストワンオッケーやべえワンコ出たサーチでワンコ出たよ<笑>マジですか ?UAV 出してフラグと誰もつんねえかマジかこれはあれをやるしかねえようだな<笑>ちょっと やるしかねえようだ50発か OK マジ最強だえ硬すぎないかそれは硬すぎないか あれこの辺いたけどなまだ上にいるなあとスナイパーの敵だと思うんだけど味方なんでそこにいんのいいよーああーあー あ, ーあーリロードしてる。 リロードしてるも う, もうびっくりしたらもうコントローラーもこんなつま先もう爪だけで操作してたで、ね、今 OK 今の勝点で裏来るんじゃないーー危ねえよかったな一回逃げよう 上だこれ船の上にいるなんでバレたいや絶対たまたま見た感じだなこれでしょちゃんと見てるねやばい最終ラウンド来たっていやマジでここまで来て負けらんないぞ本当に うわー<笑>ああ何してんだよ席そこで<笑>その時間までそこにいんのはヤバすぎるって<笑> k h b r e a k on mission ready. Find a box. Blood thirsty. Death machine is good to go. Double kill. Oh, my God. Ooh. <laughs> 今声しなかった。オッケーうわまたかよ<笑>このパターン何このパターン前回って99キルで終わり今回19キルで終わり<笑>オッケー下か。 ラストオッケー。ウーちょっとやっぱり二回使うの強いなここおー おいいとこまで取れたんじゃないここで一旦落ち着こうゴム取ったなオッケー イエビスカッチャーはに強いからね。バイ収詰めたら。ナイスまた落としてくれて。多分ボム。ボム取ったな。オッケーよし今何枚抜いたよこの試合。 レ、えー、ッドのプレッシャーと。<笑> お, ー<笑>おほほほほほワンラウンドリロードしなくていい気がしてきました、これ。えーお Enemy has a counter recon aircraft. We lost the bomb. Christy. Death machine is good to go. We're moving with the moving bomb. Fold him up out of time. Setting the bomb. The bomb is set. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <sweep>